お金持ちには共通点がありますそれは正しい風水を行っているということです例えばトイレカバーを黄色にすると金運アップ 西側の窓に緑色のカーテンをつけると金運アップ冷蔵庫に何も載せずにきれいに使うことで金運アップおおさすがに玄関は広いですねどうもこんにちはあっ広いあお金持ちの家の方は あの、玄関が広いですね。三十畳ぐらいですけど。玄関三十畳。でも、慣れちゃうと、そんなに広くは感じないで す, です。はい。これを広く感じないって、一体どんな生活しているんだ、まあ。ピアノ習ってるんで、ね、このピアノもちょっとこだわってて。お母さんなんですか。あ、そうなんです。双子がいるんですよ、実際の。 これいくらぐらいするんですか？二百万ぐらいです、はあ。子供は引くだけね。子供は引くだけじ本当は正確に言うと音の鳴るものっていうのは東側がいいんです、うんうん。東ってどっち？えっと向こうです、ね。はい、テレビなど音の鳴るものは東側に置くと仕事運が上がるという。 タとかも黒に統一されているというところなんですけども特に芸術系とかデータとか何か管理をするんでしたら黒が一番です、うん、何かを極めるという色が黒なの で,、うん、でこの家やたら鏡があるんですよ、はい こうこの鏡向こうの、はい、ゲストルームの鏡、はいはい、あちらこちら鏡があるんですけどもちょっと自分を映すものをちゃんと大事にできる人っていうのはお金持ちの方に多かったりとか、うん、そして最後のお部屋を拝見 ここは寝室です、はい、いいですねこれ私の寝室なんですけど目覚めるとこの景色見える結構モチベーション高く目覚められるいい場所かなと北に枕は北枕なんですよ、はい、風水上北枕はめちゃくちゃいいんですよいいんだはい<笑>いいんだ、はい、北枕で寝ると一番人の疲れが取れたりとか偉い人も昔から北枕です 仕事をするときにレインボーブリッジを見るといった場所があるじゃないですか、はいはい、ここをこう南を向いて仕事をするってなると女性的にここで仕事をすると仕事運がいいんですここで仕事をしている風水的にはやったー<笑>女の人の一番力を表せるとこで仕事をしているのでここすごい良いいとこなんですよお金持ちが実践していた風水 女性が一番力を発揮できる方角は南向きいやすごいですよ自然にわかってるんですよ、ね、もんねここが一番いいんですよ、うん、あと窓ですけど、ま、あの南に窓が全開にあるのはも う, もう圧倒的に噴水で最高です、ねはい、やったー<笑>やったねお金持ちの家で南に窓いで見たことないですよ一面全部で、はい、もう一個西側にも窓が大きく あるので西はあの金運とかパワーが一番もらえるっていうところなので、はい、お金持ちが実践していた風水西に窓があると金運が上がるちなみに南側に窓がない場合ライトや鏡など明るいものを置くと運気が改善されるという ゴミ箱がほとんどないさすがだなと思ったのがこの家の中でゴミ箱がやはり目に付くところにほとんどないんですよね、はい、確かにパーティールームにあったアルマーニしかゴミ箱が見当たらなかったかこれ風水的には一番いいんですよお金持ちが実践していた風水 ゴミ箱は見えないところに置くゲッターズ飯田によるとゴミ箱があると運気が下がるためなるべく見えない場所に置くのが良いという第2位玄関にオールド の, もの玄関はですね、はい、あの玄関に、はい、あのこのオールドのの ポート掛け、防止掛けがあるというのは風水上いい、ねはい、やったこれはお気に入りなんですこれは玄関にゴールのものめちゃくちゃいいんですへ若干玄関が暗いところだけちょっと気になったんですけど、はい、それをカバーするのに鏡が本来いいんですけども、はい、ちゃんと鏡があるんです、はい、だから風水的にもその暗い玄関とか光が直接入らないところは鏡を置くとよくなるのでそれもちゃんとできているす お金持ちが実践していた風水玄関には鏡やゴールドのものなど明るいものを置くと運気が上がる第1位娘も月80万円稼ぎ出す書斎この東に向いて今こち集めてますよね。はい であの物を覚えたくて暗記したい場合は西を向くと人って吸収できるぜ、えー、学校の勉強とか、はい、何か発信したいとか先生とか、うん、偉い人は東を向いて物を発信するといいので、えー、東を向いて仕事してるお金持ちが実践していた風水上に立つ立場の仕事をするときは東を向くとうまくいく 最初はデザイナーさんがセットしたのは西向きだったんですよ、はあ、そうなんですか逆に3んで何 か, か違和感があって逆向きにしたんですええーうん、学ぶものは西向き、うん、教える人は東向き、うん、ほぼ完璧に金運アップの風水を行っていた高島さんこんなにバランスがいい珍しいぐらいなんですが<笑>なんですが一つありました ここは、えーまあ、家全体の東南というところで、はいはいまあ、あの一番気の流れが一番入って湘南こととか仕事とか全体ここすごいいいというところなんですが、はい、一つありましたあちらですえワインセラーワインセラーだけダメなんですねここの部分でいうと北の方に冷やすもの冷たいものがあるということは、うん 人間関係が冷たくなったりとか好き嫌い激しくなったりするので、えー、間違い風水部屋の北東に冷蔵庫など冷やすものを置くと人間関係も冷えてしまうそれがなかったら完璧だったなっていうししいいな、うん、に壊すすととかやめててください<笑><笑>とりあえずワイン全部出して温度上げときます<笑><笑>お金持ちには共通点があります それは正しい噴水を行った。